言いがかりにもほどがありますよね。どうも政治いろいろの学ぶです。十一月十五日の韓国警察庁長官による竹島上陸では、外務省、防衛省はもちろん政府首脳陣に衝撃が走りました。 もちろん、竹島上陸はいかなる理由があっても許されざる行為であり、韓国側の一方的な暴挙なのですが、あろうことか、韓国は日本の抗議に対して逆切れしているというのです。2021年11月27日付、中央日報からの引用です。 岸田文雄首相の就任以降、韓日検案をめぐる日本の態度が徐々に強まっている。強制徴用被害など過去の問題に関連して一方的に韓国側の先制的な解決策提示を要求する立場を再確認した上、ドクト・日本名竹島領有権問題を紛争化しようという意図まで、 露骨に表しているからだ岸田内閣が韓日関係改善には関心を向けずむしろ悪化した両国関係を国内政治的に活用するのに主眼点を置いているという分析も出ている日本はキム・チャンリョン警察庁長官のドクト訪問以降韓国側がきっかけを 提供するのを待っていたかのように反感を表し、むしろ葛藤を増幅させた。17日、アメリカ・ワシントンで開催された、韓日米外交時間協議の後、一方的に共同記者会見に不参加の意思を通知したのは、自立上、独島をめぐる葛藤のすべての責任を韓国側に 転化しよううとという意図と解釈される特に日本はこうした動きを通じて国際的に独島を紛争地域化する効果を出したシャーマンアメリカ国務副長官が単独で記者会見をすることになった理由を説明する過程でかなり長い間日本と韓国の間に違憲が続いている と述べたのは、それだけでも、ドクトが紛争地域という意味として受け止められる可能性があるからだ。10日に就任した林外相もまだ、チョン・ウィヨン外交部長官と就任挨拶目的の電話もしていない。林外相は13日にアメリカ、18日に中国、 23日にインド側のカウンターパートと電話をした点を勘案すると、チョン長官との通話を意図的に先延ばししていると見られる。一部では、来月10から12日に、イギリス・リバプールで開催される G7 外相会合で、韓日外相官が会うという見方もあるが、これも実現するかは未知数だ。 とのことでいかがでしょうか。韓国は日本のメッセージを一方的だと非難した上で、竹島は韓国の領土だということを改めて強調しています。言うまでもなく、竹島は歴史的に見ても日本固有の領土であり、その事実は未来へのいらんことはありません。韓国はこれまで 日本でいう明治時代以前の歴史を根拠として、竹島は我が国の領土だと主張してきました。まあ、その主張にしても、根拠としている古地図における竹島周辺の位置関係がデタラメだったり、そもそも資料の信憑性があやふやだったりと、日本からすると失笑するしかないレベルなのですが、ともかく韓国は、 頑固に竹島の領有権を主張しているわけですこの辺りの歴史について改めて踏み込むとかなり複雑な説明が必要になるためここではばっさりと割愛させていただきます竹島は歴史的に見てもずっと日本の領土だったということだけ押さえておけば十分でしょう竹島問題の核心は戦後にあります キーワードはサンフランシスコ講和条約です。戦前にかけての日本の半島統治が終戦によって一旦リセットされ、改めて領土を決め直そうという流れになりました。そのための取り決めがサンフランシスコ講和条約です。そしてこの条約によって竹島が日本の領土だと国際的に認められたのです。 百歩譲って、韓国の古地図の記述が正しかったとしても、戦後締結されたサンフランシスコ講和条約によって、改めて竹島は日本の領土であると正式に認められたわけですから、今になって蒸し返す意味は全くありません。条約締結当時、韓国は条約は無効だと抗議しているのですが、 アメリカはあっっさりと突っ跳ねていますつまり勝負はすでについているのです。にもかかわらず、韓国は講和条約発効までの隙をついて、イ・スンマンラインを引き、竹島に対する実効支配を開始します。無論、これらはすべて韓国の勝手な行為であり、明確な国際法違反なのですが、 日本は外交的な警告だけで、実質的な対抗手段を講じることができずにいます。それ以降の韓国の無法ぶりは、皆さんもご存知の通りです。そして、今回の竹島上陸。ちょうど日米韓事務次官級会談の直前だったということで、タイミングを見計らっていたことは明白でしょう。 ムンジェインとしては、退陣前に、レガシーを一つでも作ろうと必死なのでしょう。もう一つのタイミングとしては、韓国野党の訪日ですよね。韓国野党議員団と日本政府の会談を阻止するために、韓国警察庁長官を竹島に上陸させたというのも考えられますよね。さて、韓国は、 こんな不毛な暴挙をいつまで続けるつもりなのでしょうか。よその家の庭を勝手に荒らし回り、近づく人間を容赦なく威嚇する。言うまでもなくそれは言いがかりであり、犯罪にすぎません。韓国の学校教育では、小学校から竹島を韓国固有の領土として教え込んでおり、 その教育は大学まで続いています。幼稚園生まで竹島の歌を歌わされている光景は見ていても異様ですよね。間違った歴史、自立でも国家が繰り返し教え込めば真実になってしまうという悪しき例とも言えるでしょう。まさに嘘も百回言えばというやつですね。 もちろん、間違った事実をそのままどなしにしておくわけにはいきません。日本も小学校の段階から子供たちに正しい歴史を繰り返し伝えていくことで、韓国のデタラメを正面切って証明する土台になります。あるいは、国際司法裁判所に単独提訴という手段も日本には残されています。 韓国が国際司法裁判所というテーブルにつかなくても、日本にその意思があれば、いつでも単独提訴という形で日本が訴え出ることができます。そもそも裁判に応じないこと自体、やましいことがあると認めているようなものですからね。いずれにしても、日本が強い態度で望まない限り、韓国の暴挙は、 いつまでも繰り返されるでしょう。反日政策では強硬姿勢を貫くイ・ジェミョン氏が次期大統領議になれば、竹島上陸どころではない、さらなる暴挙に訴えてくるかもしれません。日本としてはその強硬姿勢に非常に期待していますので、イ・ジェミョン氏にはぜひとも頑張ってもらいたいものです。